これが殻の一つを。 なんやろそないなとこで何してるんやお前まこと 取るんかな何とか街を歩ける程度にはねあなたがそこにいるってことくらいは見えるどないなっとんねん今日あの殻の一ぼで兄と10年ぶりに会った。 その時私は目が見えなかったし兄はもう殺されてたその兄の体に触れた時ずっと見えなかった目が光を感じ始めたのそんなことがあるんか 兄の顔はどんなに顔を近づけてもはっきりとは分からなかった分かったのはひどい拷問を受けて殺されたこと堂島組のヤクザたちが兄をあんな土地のせいでまさか復讐なんて考えなややけになるな 事情が変わったんや俺の雇い主はもうお前を殺さん言うとる今のそいつの狙いはお前の命やないあの土地をお前から買い取ることなんやせやからそいつに大うて土地手放したらもう誰にも狙われんようになる安心せい俺が一緒におるお前があっても必ず守ったる私のことなんかどうでもいい私には死んでもやらなきゃいけないことがあるもし あなたが私を助けたいと思うなら手を貸して兄を殺したのは殻の一つを狙うヤクザたち道島組の三人の幹部そして道島宗平、うん、俺にそいつらを殺せっちゅうんかお金なら払える10億で足りる 私のことも殺そうとしたんでしょう。ねえ、かぶってまら、あいつらを殺してきっと、あなたは、兄がそのために私と出会わせてくれたんだよ。だったら、兄は私が敵を打つのの望んでるってことでしょう。お前の兄貴が、そんな男のわけないやろが ほっといてもう一人で平気だからまこ<笑>とほ っ, っといて<笑><笑>なあたこ焼き食いかんか あこ焼きやわかそれ食った後でまだほっとけ言うんやったら俺はそこで消えたるまたお腹が空いてるから落ち込むんだっていうのバレも話したあかんかいいよでも食べたらもう私に構わないでその話は 食ってからにしろよ本当に食べに行くのたこ焼き当たり前やろ行くでほな行くで つけやまだよう見えてへんのやろようそんなんで町中歩けたな怪我してへんか大丈夫だから。 10だってえ雪の確率天気予報で言ってたそっかどうりで寒いわけやさあ振られる前に早う行こうかどういうこっちゃうどうかしたのこのやたこ焼き屋に人がめっちゃ並んどるそうそういえば私 さっき屋台を見かけたか屋台ってたこ焼きんか多分匂いがそんな感じだったからどこで見たいのなんか広場みたいなところ周りに大きな建物がいっぱいあったこの辺りで広場言うたら劇場前広場やろうかオな、ナそっちに行ってみようか ね、気にすんなよだべちょっと走り疲れただけやせやからちゃんとはぐれんでついてきやうんたこ焼きの屋台この辺りだった気がするそうかほな探してみるか ねえ、やっぱりたこ焼きなんていいって私一人で平気だから時間かかってすまへんなせやけどまずはたこ焼き食ってからやで。 優しいんだねうる、ん、さい いい人じゃないねえグダグダ言うとらんとさっさとやけいい人ですーー私なんかのために大変な目にあってもまだ私を助けようとしてくれるこの人がいなかったら今頃もう私はあなたのたらしまおいしそうですね いい匂いそうでしょスのいよし、おまけでもう一つサービスしちゃええー、本当ですか 大阪にも負けてないね鎌室町のたこ焼き<笑>ああそんだけお前は世間知らずやったっちゅうことやそうだねどうやって堂島組に復讐する気ないんや教えないアホなまねはよせやそれにもし俺が手伝ったとしても 君の人間に手を出したら連中はどこまでも追ってくる結局お前は殺されるんだその場合どないな目に遭わされるか俺にもわからんの、ね、私のことはどうでもいいって言ったでしょもう少しだけ考える今さらそんな急ぐ必要あらへんやろそれならあなたの方も考えて 私に手を貸すかどうかあなただって考えが変わるかもしれない<笑>美味しかったなたこ焼きああ<笑>もう一個食べない私買ってくるここにおやまだ目がよう見えんのやろ俺が買うてきたる ごめんねすぐ戻ってくるわじゃあ待っとけ。 かっってってたいいちょっとお前 あ, んちゃんああたこ焼きくれや何言うとるんやお前さっき公園から出てきたお姉ちゃんからあんちゃんに伝言を預かっててん、ね、何やとその子もあんたの名前知らねえつうからたこ焼き持ってんの目印に声かけろってさお姉ちゃんは っってて名乗ってたけど伝言の相手あんたでいいんだよなあのアホ明日の5時空の一坪の上にあった屋上に来てってそんだけ伝えたらあんたにはわかるって言ってたけど明日5時屋上伝言のお礼は あんたからたこ焼きもらってくれてさああさっさと持ってけやへへごちそうさん。 突き歩いたんね こうういうこっちゃどこの組のもんや渋沢組だ渋沢組うちの雇った基人会てめえのおかげで散々下手うってな<笑>仕方ねえから消すはめになっちまった<笑>お前らがにしたにお手間かけさせやがって いい加減目障りだぜまことはどないしたあの女からうちの親父に土地を譲りてって連絡が入ってな丁重にお迎えしてやったよなんやとあの子が自分から渋さに連絡したっちゅんか振られちまったな<笑>今頃親父は女を堂島組長に差し出してる ししかし女ってのは分かんねえもんだなあいつはわざわざお前がここにいるって俺らに教えてくれたよしつこくつきまとってくるから追い払ってくれってよ堂島組長と女はどこで会うんや関係ねえだろお前の行く先はあの世なんだからなあの子は 俺を呼んどるんやせやからお前らをここに起こしたはあ、huh? あの子はどこにおんねやうっ 谢谢谢谢谢 言らアイオイエア。 ポンギ…セバスチョンビルの展望テラスだ 木村誠さんをお連れしましまたよくやった渋沢時期若頭これで決まったな<笑>兄貴たちの協力のおかげです<笑>お二人には今後も同島組のことを支えてもらわねえと<笑>それで巻村さん 空の一つぼの剣で俺に話があるって土地はあなた方にお譲りしますあんな土地私には必要ありませんからおじい様の残された土地だそう無限にするもんじゃねえよ条件があります十<笑>億でも不服か お金はいくらででも結構ですただしこれまで空の一つぼに関係してきた若頭補佐のお三方その人たちは私の兄を殺しましたバナ<音声>不動産の社長あの人は私の兄です それで。あなたの手下の首を三つ。<によ>私の前に並べてください。堂<音声>島組長。それが。空の一つをお譲りする条件です。 誰か来るぞ。あ, あ一人マ誰だありゃ、ま、シムソまん、まミガシマツジャンジャンニノカマジマジマジマジマジれジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマジマ 道明けな血見るだけやです says, さっさと土か買かいボケが Ei alkoi tuon tuntemaan vähän kuolevaisuuttaa. Mäkotaa! <totum> <tum> Jaha, sanoi ei. Na... Nanja, kurva? 何してるんやお前 に送ったぜ、ね<笑> Tarkoittaa, Arto. Kostamaan hänet. Victor! Oi, Makuto! Kikoerikaa? しゃべらんであお願い聞いてあなたの手下の首を三つ私の前に並べてください堂島組長それが。 からの一つをお譲りする条件です可愛 い, い子分の首で土地を買えと俺がその条件を飲むと思うのかお嬢さんあなたが条件を飲まなければそれはそれで構いませんその時は他の方に土地を売るだけです<笑><笑>なるほどただ俺が思うにいた あの空の一つぼって土地は少し課題評価されすぎている。あんたは知らんだろうが、あの一つぼは周りの地上げが相当進んだときに偶然見つかった土地だ。町のど真ん中にあんな橋切れの土地があるなんてことはお役所でさえ気づいてなかった。それがそのまま知らなかったことにして。 再開発計画を進めることもできるだが再開発が進んだ後になってあの土地の所有権を主張されるとまずい裁判でも起こされりゃ大ごとだ再開発は白紙になる可能性も高いでも逆に言えば土地の所有者が妙に騒ぎ立てさえしなければ 役人もヤクザも困りゃしねえってことだあの土地の相続権持ってんのはもうこの世にあんた一人しかいない権利関係調べ上げたがようやくその裏が取れたこんな子供だろうがヤクザをなめちゃいけねえな 私は本当にバカだって世間知らずだから空の一つぼがあればうまくやれるって私にはそれしかないから分かった萌ええ、や, やるしか。 くそ…誰か誰かこの子をマジマセ ロ, ロー 何, っった何があっ た, かンン打たれてる すぐに運べ。この人を知らせるな。このまね、おさたぺますよ、おさたぺますよ、おさたぺますどこに連れてくんや安心しろ。お前も来い。あの子を助けたかったら、今、俺を信用しろ。それとも、お前一人で女を助けられるか 聞こえるか 死, な死ぬんやない<音声>復讐でも何でもお前の望みは俺がかなえとるから。<音声>